新 CM では、実家暮らしの息子を演じる平野が、家族とホットプレートで焼肉を楽しむ様子が描かれる。次々に焼肉を口に運び、なんでこんなにうまいんだ疑問符と、我が家は焼肉屋さんの味わいに幸せそうな表情を浮かべる。撮影の合間には、かぼちゃ焼いたやつなら食べられる などと子役たちに声をかけ現場を盛り上げるという平野の人柄の表す一幕も、撮影後に行われたインタビューでは、キャストが和気あいあいとした楽しい現場について、ご褒美な感じ、とにんまり。また、焼肉のこだわりについて問われると、牛タンとかもレモンをつけないで、タレで食べるくらいタレ派です。家でも圧倒的にタレ。我が家はタレ派です。 と、平野家のこだわりを披露した。自分の性格は、誰に例えると、甘口、と告白。運動神経抜群のイメージはあるが、家では、めちゃくちゃ自分に甘いんです。休みの日とか、ほぼ動かないんですよ、と、省エネ生活を実践しているとか、最も家で料理に勤しむこともあるそうで、 趣味の魚釣りの際は、さばいて煮付けであったり、お味噌汁であったり、昔はホイコーローとか作ってましたね、と、豊富なレパートリーを披露。また、おばあちゃんと一緒に料理をしていた時は、野菜炒めに焼肉のタレをかけて作っていたこともあります、と明かした。最後に、本当にただただ美味しくいただいている僕の満足そうな顔も見どころとなっています。 お家でご飯を食べることが増えた今、我が家は焼肉屋さんでぜひ家族やお友達と楽しく、そして美味しく焼肉を食べてください、とメッセージを送った。東スポウェブ。羽生結源プロフィール宮城県出身。2014年ソチ五輪に出場し、フィギュア男子シングルで日本人初となる金メダルを獲得。